はいこんにちはポリナですで、ね、今ね今ロシアにいますロシアのねロシアのバウモンスクという駅そのそもそも私の実家この駅にあるので、ね、まあ、私の旅は毎回この場所から 始めますで後ろの建物 は, それは地下鉄の入り口、まあ、地下鉄というとロシアメトロの入り口でございますで周りは広いですね<笑>、まあ、結構広いです天気も良いしイエーイとー 天, 気天気ですね今は0度か1度その富士河口とそんなに変わらないね うん、それでよかった持ってきた服まあ私のいつもの服でねでぴったりで今こーからタラタラタンこれはこれはトロイカとパスモとスイカまあ大体同じのものでこれを使ってこの IC カードを使ってまあメトロとかどこにバスとかまあ これを使って行けます。全然。で、ロシアメトロのいいところはねそのどこに行っても1回これを使って今は値、ね、段 ど, どうなるのでしょうか実は私はこれを自分の<笑>お母さんから頂 い, いてでまあこれを使って30回乗ることができますもう30回ではなくて私も結構使っていたからもう、まあ、20回残ってるのかな <笑>でまあ57ルーブルかな、ね、モスクワのメートルどこにでも行けますこれだけ使ったらねで今から、ね、私は実は結構迷ってたどこに行けばいいですか今ちょっと月曜日でまあ私みんな友達仕事ですねなんかある会社日本と同じ東京と同じうん ね、う, ちからうちから仕事をやってます。でその方向の会社そのまま事務所からとか、まあ、で今後ろの人ですねマスクの姿あまりないですよねあおおおおちょっと待ってあそうそうそうそう。 その女性ですねマスクを<笑>マスクを使っていますでもねあみんなはちょっとだけ使っていますあまり使わないねまあロシアはそもそも最初からその文化は残念ながらないですで東京ですね中学校があってでねその場所はちょうどそのダウンタウンでございますサラリーマンがいっぱいある場所ですねで私はモスクワのモスクワシティ同じくダウンタウンに 行こうかなと思います。実は、まあ、そこはすごくきいで私は一回行 っ, たことこ行ったことがないですで今はちょっとねそこはちょっと行ってみたいと思います行きましょう 像がいっぱいあるし、で、天井はこんな感じで、なんかロシアの地下鉄ですね、美術館みたい、まあ、合ってます、合ってます、美しい。<笑> でここは乗り換えをやってで、まあ、目的地まで<笑>、ね、美しいでしょうまたはもうね結構明るくていい感じですでやはりまだマスクをやってる人はあんまりいないですね、まあ ですね。で、まあこちらは一応その名にえっ、ー、と情報とかその緊急呼び出しとかでなんか 各, 各駅にあってでその場所はよく待ち合わせ場所として使っています皆さんとねいらっし皆さん 素敵ですね。<笑>美人さんたちが踊っています。伝統、伝統的な絵ですね。あ、こういうやつね。で、今から塗り替えをやって。どんな駅だったかな。もう覚えてない。なんか、行ったことがないからね。<笑>おお。 どうしましょう。ここで電車を待つか、なんかいい景色、いい景色ね。じゃあここでちょっと待ちます。ここはすごく素敵だから私ちょっと次の電車を待つかな。で、プロシアのメトロ面白いところですね。電車はよく来ます。もう時間とかなくても、各2分ごと1本とかもっと多いかもしれない。いや、こんに。 あちょっと待ちましょう電車ね<笑>えー、その景色すごい私なんか。 前は見たことがないとも甘や 気, 気にするんですね。すごく甘いそのな細かいところとか本当に気にしないけどね、面白いでまあ、マスクなしの人。 なぜならもう、まあ、私日本の生活になれたからもうなんか人にぶつかるとかもうちょっとねすごいエクスカレーターは長いので、ね、<笑>まあロシアの人はこんな感じ<笑> あんまりそれはない、<笑>まあ本当ですね。 ロシア人として恥ずかしいそんなにいや簡単なはずいい、えー、よし成功です左側に行ってで乗り換えの場所はここですよ<笑>でしかも<笑> 全部ロシア語ですね。英語もないしもう観光客と大変でしょ。<笑>ねえ、ロシア語わからないとちょっと大変じゃないかなと。ね、なんかメトロのスタッフのお助けをまとめてなんか乗り換えの場所を見つけました。 これはすごいえー見たことがない面白い面白いなんかわわえーこの電車かっこいいでも私はここに行きますちょっと逆方向 わずか全部の矢印はロシア語ででも電車の中の報告ですね時には時には英語が来ます不思議<笑>まあそれはまあいいところとしてで、ね、私は実は結構迷うがよくよくよく 迷, 迷いますね Google マップとか Wi-Fi が なかったらもう私はダメ<笑>どこにも行けない人ですと<音声>行けないね行けないチジまでできましたもうすぐスタッフとチーズって、プラットフォームスプラー だからせめてその英語のやじるしかなくても報告だけね英語がございますのでまあなんとなく観光できるんじゃないのかなと。アスタロー Дверь закрывается. Следующая станция Кутузовская. Платформа справа. The next station is in Kutuzovsk. Doors will open on the right. Для вашей безопасности держитесь за порочник. 窓の私よりも窓の景 色, 今の景色見なりながる出し始めちゃった。 迷ってしまいました。 という駅でまあ私もどいの待ち合わせ人がないんですがまあなんとなくねえんか割と新しい駅なのでもうなんか昔風ではなくても結構ハイテクとかもう。 そういうデザインで、で、まあこれでも悪くないと思います。なんか電車はすごくおしゃれと思うなんか日本でピカピカ。で、これから駅を出ます。で、モスクワ地下鉄のもう終了区でですね、一回トロイカを使ってでそれで終わり。 出るところはですね、もう何もいらない、な足かどかもいらないから、そのまま、そのまま、出ることができます。ね、私は な, なんとなく、なかなか慣れてなくて、もうなんか押す場所はないから、もう無意識です<笑>探し続けますね。日本はいつもね、必要でしょ、値段は違うから、ロシアの、ロシアなら値段は一緒で必要な、はい。 おいに行きました、ねなんかまあ、美味しいものが並びでるんですがなんか一番面白いのは、まあ、ロシアフ弁当といえばいいですかねえんかそばとか、まあ、相変わらずそば の, の実とか、まあ、シーザーサラダとかオリビアサラダまあおこれはビーズのサラダですね、まあ、私今お腹はあんまり空いてないからあとで何か面白いものを買うかな